ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。ジオラマ化の前とジオラマ化の後を比較します、えー。レイアウトは山手線の新橋駅付近に作ってみました。レンガ風です。